みなさん、こんにちは。ふたびとミュージックスクールギター科講師の竹田でございます。今回はこちら、ピーターソンのストロボクリップというチューナーを皆様にご紹介させていただこうかなと思います。以前、チューナーの種類みたいな感じの動画の中で僕が、うーストロボクリップ持ってないんですよ、ピーターソンのチューナー持ってないんですよなんて言ってたんですが、買ってしまいました。箱はこんな感じ。なんか缶のちょっとシャレオツなケースに入っておりまして、中身を取り出すと、まあ、こんなんですよ。 こんなチューナーが1万円とかするんですよ。ちょっと高いっすよね。<笑>で、電源を入れると、こんな感じの画面になっておりまして、ちょっとチューニングをしてみましょうか。実際にチューニングをしてみましょう。このストロボクリップチューナー、すごいこの表示方法に大きな特徴がありまして、慣れないとすごくわかりづらいんですけれども、慣れるとすごくやりやすいらしいです。ちょっと鳴らしてみましょう。見えるかな音を鳴らすと、ピカーンと。 これ、今チューニングが合っている状態なんですけれどもちょっとわざとずらしてみますこのずれるとこのブロックみたいなのがサササササってずれるんですけどわかりますでしょうか<音楽>こんな感じで今ブロックが流れていってますよねもうちょっと強くずらしてみますすごいずれていくとこんな感じでブロックを流れる速度とかが速くなってくるとでチューリングが実際にぴったり合うとこのブロックがどんどんどんどんゆっくりになっていって 最初にこのブロックが止まればこれがチューニングが合っている状態という感じのチューニング方法なわけです。これ何が便利かっていうとそのこのブロックの表示になることによってすごい細かい指示ができるわけですよね。例えば今までこの紹介してるこういうピッチクリップとかこういったチューナーだとこのメモリ えー、なんていうんでしょう。この真ん中の黄緑色が点灯していれば、チューニングが合っているよという状態なんですけれども、この緑色と赤 の, このちょうど中間のところとか、そういった微妙なニュアンスがこの LED 表記だとちょっと厳しいんですけれども、こっちのストロボチューナーだと、このブロックで、ブロックの大きい表示をすることができるので、かなり細かい 指, 定が指示ができると。 という話なわけですよ。これによってすごい高い精度を誇っているのが、このストロボクリップというチューナーの特徴なんですけれども、こんな感じですごい精度の良いチューニングができるということでございます。このブロックの動きを見て、音程を上げたり下げたりすると。それで、このストロボクリップのまた面白い特徴として、スイートナーという機能を持っておりまして、<笑>ここに。 GTR という文字が出てきているんですけれども、ちょっとこれさすがに見えないですよね。ただこのギターに特化しているモードでございます。ギター以外にもそのベースだったり、トランペットだったり、バイオリンだったり、全部で29個ぐらいのプリセットが入っているんですけれども、 そのプリセットを指定することによって、その楽器の特性に合わせた最適なチューニングができるという、そういう振り込みでございます。まあ、実際にそのギターモードにしてチューニングをすると、ノーマルモードと何が違うのかちょっと僕は全然わからないんですけれども、まあ、とりあえずこのギターモードにしてチューニングをしているような感じでございます。 ギターモーモドもあれば、アコースティックギターモードもあってなんかね違いは何よっていうちょっと疑問が残ったりとかするんですがとりあえず僕は今ギターモードにしてアコギもエレキも使っているような感じでございますうでえっと機能面としてはそんな感じなんですけれどもなんでこれ買ったかっていう話をしますと先日その チューナーナの種類みたたたいいな動画で紹介させていただきました通り、僕はもうこの、ね、ピッチクリップという機種をずっと使っているんです。もう本当にこれで十分だと思って、えー、ずっとこれを使っておりました。でも最近、石川さんとの動画の関連で、えーと、レコーディングをする機会がすごく増えたんですけれども、これでチューニングをして、なんかレコーディングしていると、なんかすごいずれている気が。 したんですよ。まあ、これのせいなのか、それとも単純にその湿気とか、ね、その僕のプレイのせいなのかわからないんですけれども、なんかすごいピッチが悪くなる、なんかすごいすぐにチューニングがずれるような気がしてしまったんです。うん、なので、まあ、もちろんちょっと、ね、あの僕のテクニック不足というのもあるかもしれないんですけれども、ちょっとこういう機材面も疑ってみようかなと思って、えー、ピーターソン買ってみました。一応曲がりなりにも一応こういう触手なので、まあね。 うん、一応音楽でやってる人間なので、まあ、ちゃんとこういう1000円のやつとかじゃなくて、ちゃんといいやつも買っといた方がいいのかなと思って、ピータースのクリップチューナーを買ってみた次第でございます。ふ、まあ、普段の練習のときとかは、ね、正直こっちの方が全然見やすいし、全然チューニングしやすいんで、まあ、ピッチ グ, グリップで大体チューニングしちゃってるんですけれども、まあ、レコーディングのときはこれからストロボクリップでやっていこうかなと思った次第でございます。で、うーんとまあ、そんなに顕著な差はないと思うんですけれども、 じゃあまあこれ全部の弦をそのストロープクリップで、えー、と合わせた状態なんですがもう狂っている。さっきもう10分前ぐらいに合わせたばっかなのに。オッケー。この慣れないとこのブロックの動きがこれは高いのを示しているのか低いのを示しているのかわかんないんですよ。これも若干動いているんじゃないですか。でもこれどっちどっち。 こっち低いの高いのどっちなのっていう感じになりますえっ、ー、と、うん、高いって言われてるな高いって言われてるブロックが止まりましたあれ動いてるな<笑>このギターの角度でも変わっちゃうのかもしれないですね<笑>ある程度このチューニングを合わせた状態でーコードをバラッと弾いてみるとまあ確かにすごい 当然ちゃ当んですけれども、整った音程がするなと思ったらう次第です<笑>こんな感じです。 まあえー、とそのピッチューナーによってその精度というものがあるんですけれども、えー、とこのピッチクリップの場合は、まあ、そのその精度は高いというわけではないんです。まあ、そこそこ高いんですけれども、そんな、ね、ピーターソンほど高くないと、こっちらのピーターソンの方は 0.1 セントまでの誤差まで抑えることができるんですよ。まあかなり 正確ですよね。0 1セント。かなり正確なチューニングをすることができます。なので、まあね、の皆さんももしレコーディングとか何かしら人前で演奏するとか、も超絶大事な場面があったならば、まあ、普通のこういうピッチクリップとかこういったチューナーじゃなくて、えー、ちゃんといいチューナーを使った方が安心かなという感じがします。うんまあ、ね、洋輔でもお値段が1万円くらいし、なかなか高いので、そんなお多いそれとは買えないんですけれども、まあ、興味があったら、ストラボクリップチューナーを試してみていただければという感じでございます。 周りに使っている人が多いから、ちょっと後ろ に, 後ろに名前がついているんですけれども、あ、なんかチャイムが鳴っている。後ろに名前が書いてあるんですけれども、そんな感じでございます。まあ、よかったら、先日公開したギターの種類、中段の種類かという動画もチェックしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いしましょう。さよなら。<笑>チャイムが